なんということだ全人類の思いが世界に取り付いた少女がそれを背負うというのか自ら原因を取り除く神とになってしまう人としての欲望を奪うしかない人類の未来を望む思いかこの子からでかい思いをしてせめて名前をイ ノ, だイノが来たぞ ここをどうぞノが来たぞ止められると思ってるやついるなるほど 馬鹿はいないかお前が立ち去ればみんな離婚のままだ今どき騎士道なんて靴底のクソだろ国の旗を背負ったクソだすべきことがある同情するよ本当。 散らかしてごめんなさい綺麗好きとは知らなかったからなぜここにいるあんたはなぜここにいる人類との戦争に負けた時潔く散っていればこんなことにはならなかっただ ならばお前は勝者か魔法使いは想像力が豊かだな何よりはいい王冠と後ろを取り上げられたのはあたしじゃない気をつけろお前が足を乗せているのは獅子の頭だ檻の外からだと思って長く続けるものじゃない やめてあげてもいいよ。私のものを返してくれればね。貴様の<笑>手綱を引けばついてくるとでも思っているのかこの力は主など必要としない。今日は違う。力が使えるものを見れば分かるはずだ。誰が飼い主かねえ 全てを知ったつもりでも未来に起こす過ちだけは知ることができない手にしたおもちゃで喜んでいるだけではただの子供だいや子供はあんただ 下やクローゼットの隙間に怪物を作れてもそれを追い出す想像力が足りなかったのさ何をする よりによって一番目とでやっちゃいけない君がかつて誰かが言った人間の果てしない欲を全て満たせば不平等も争いもなくなるだがそれはこう言い換えることができる人間からあらゆる欲望を奪った時 そこに平和が生まれたと。そんな世界を誰が望むのかでは人が望む平和とはそれを問うことは人とは何かを問うことだ。 大丈夫ですか車輪が悲鳴を上げているようですがこの窓だが実に視界良好だと思わないか言われなければガラスがあると思えんええ110ミリあるボディは全面ウルツサイト水陸両用最悪車輪がなくても走行可能 彼女の頭はモデル並みに小さいが不測の事態に備えた42冊のマニュアルが詰め込まれているああカです今はそうお呼びくださいそうかアスカともかくだ君がヒッチハイクしたこの車は戦車顔負けだ保険が効かないことを除けば欠点がないなぜだか分かるかええー、っとはい あなたはアメリカ合衆国の76代大統領でありこれはその専用車両 G4 で非武装政策を掲げるには少々も々もしいかとそこは同意します強引に乗り込んだ比例はお詫びします他の手段も考えたのですが事情は後だ今は1秒でも早く彼らの目から逃れよう確かに確認いたしました 大統領車両にはギアメーカーカが同乗していま す, す歴史上最悪の大罪人、あの男がアメリカ合衆国に投降したもようです。大と直接会話をしている様子がもうアメーカーま た, またはあの男が、もし単なる模倣犯であれば、今ま で, で, の で, 今までその詳細が一切す、司記者の間では、G4 における合衆国の武装法規宣言との関わりが、 現場は何 で, で, でしょう何、ま、で犬はしょああししう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしう何でしょう何でしょうでしょうでしょでしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょうしょうしょでしうう何でし残念です 私にも聞こえました必要なことなんです僕の言動はその窓ガラスのように透明でありたい無理なお願いは承知してますがお願いか我々には脅迫と同じだ分かってないようだがペンが剣より強いならマイクは大砲だぞあなたはかつての大戦争の首謀者です真実はどうあれみんなはそう信じてますその被害者や遺族がこの近くにいれば ただの野獣まではありません<笑>頭を下げてやっぱりあんたか外れだ大将やっぱりもう一人は イリュリアの方だいやー透明ですね大統領43冊目のマニュアルが必要ですとにかく彼の移送先をあなたには不可能がないと聞いています我々に何を求めているのですか閉じ込めてほしいんです君よかそんな場所はこの世界にはないだろういえ僕よりも 本, 本始まりのショック正確には外から入れない場所が必要なんですどんなに強力な武器や魔法使いでも開けられないようなそういうことですかあアルカトラズかいいえ大統領彼が言っているのはもっと安全な場所です 大統領危機管理センターつまりホワイトハウスです シクショソルバットガイあんたのことは新聞で見た文字が読めるのか教養があるなならこれは読めるかええ男前のプロマイドだちゃんと読め2ヶ月分の飯代って書いてある世界を救ったヒーローの飯代にしちゃ安い 大層なおしろで不自由ない身分だろなんで賞金稼ぎなんか続けてんだよテーブルマナーって柄に見えるかえああ、待て。まあ聞け。俺はこう見えて荒っぽい性格だ。だが、お前が賢い選択をするなら別の面を見せてやってもいい。ねえ、なべんなよへへっ<笑>、はい <笑>えっとあっちの同業者<笑><笑>あっ、ま ミスターぐらいつけろ百年前の軍が大金とモラルを捨てて作ったんだアスカ君でしょう？軍じゃなくてアスカ君あなたを作ったのはその話は広げなくていいあいつとはいずれ決着をつける 自由何を語るのも自由不満があれば国に文句も言えるここは民主国家だからなつまりだかい我々の政権は人気がない地下3 0 0ル最高警備の監獄で不満を言う者が現れたと話は早い方がいい城でくつろいでいればそんな気苦労もいりませんよそのつもりだったさ 第一の王の君が現場検証なんかしてなければなそんなに支持者を増やしたいのか実績は大三連王巷ではそう言われてますだから敵ばかり増える被害は負傷者32名この城で一番頑丈な扉盗まれたものはありません報告書に書けるようなものはです犯人はアリエルスから何かを奪った しかしそれが武器か力か我々が恐れるべきものかももはや呪いだなたったの3週間だぞ戦争が終わりこの犯人が平和に飽きるまでの時間だ名前は何と言ったかいいのだ探偵に転職するつもりなら初仕事には向かない相手だがな 花々しい犯罪歴だな資料の半分でも事実なら人生が10回あっても懲役が足りない加えて天才的な戦士時を超える力もあり軍も警察もお手上げトゲを含まずに読めないのかトゲそれならこれはホチキスの針だイノが野放しになる理由が延々と連なっているだがレオここから生まれる疑問は一つしかない 彼女の目的だ。情報はその紙束が全てだ。史上最強の愉快犯。それ以外何一つ分かっていません。出事は本名かどうかすら。戸籍を漁る手間が省けた。ギアメーカーに協力していたこともありますが、その動機も全て謎です。まあそれも今まではの話ですが、今回は違うのか今まで以上だ。これは自慢だが。 俺は映像検証の鬼と言われている。監視記録に映るのみ一匹ミ逃ガサロ。だが昨夜の映像はすべてイノが消して回った。犯罪者の色はだろ人目を気にしたんだ。あの世界一の目立ちたがりが何かを隠したかった。つまりこのシナリオには続きがある。やはり話は早い方がいいな。 我々は何を恐れるべきだタイミングです近日開かれる G4 サミットとあまりに近いそして問題児は2人ギアメーカーといいの彼らの目的が別々だとしても無関係とは考えにくい2つの竜巻がぶつかればより巨大なものになることも確かにタイミングだなすぐにでも犯罪者の輸出を止めなければ つまり我々には竜巻を消す竜巻が必要だ誰るソルバットガイは賞金稼ぎを続けているんだろあいつは100年かけて人生を取り戻したんだぞ私にも彼をねぎらう気持ちくらいあるだが英雄はアイドルではないちやほやされるのは危機があるからだ ちゃんと落ちないようにね。今終わる。はーい。おい、ジャック王。そいつは慎重に扱え。仕上げたばかりで不安定だ。何爆発でもするのこの山丸ごとな。バッテリーはまだないが下手すればそうなる。えげつないわね。 なんてもの持たせるのよ一世紀趣味の時間をお預けされたことがあるか力作も生まれるえこれ趣味なのなんて無駄なものああブランド物や宝石と一緒だなバラの花束だと思え扱い方は同じだプレゼントしてくれれば覚えるわ<笑>ところでださっきみたいな無茶やめろえお前はもう ただだの人間だ生物学的にって話違う城で暮らした方が良かったかアリアはまだここ私は代理人格この体の運転免許を持ってるだけの AI そういうことは本当の恋人が帰ってきた時に聞いてお前に聞いてるんだ役割以上の希望はないわ 役割でついてきてるのかあなたの前にいるのは10年連れ添った私役割の知識なら1000年分そして私が知る世界は1年もない大体私が城で暮らしたいって言ったら、はああ勘弁だな冷蔵庫をあさるのにも許可証がいるところだネズミだって2日で出ていくそれ すぐに城に来てくれあ<笑>がりっぽいし緑も臭いなそれ喜んでるの 窓もない部屋に一日中いれば誰でもこのありがたみがわかる僕は100年そこにいた今さらなんで僕が必要なの君は僕のせいで力を失った取り戻したいんだろうつまりは安っぽい言い方であれだけど 神になる。それって面白いの。その質問重要。重要だよ。へうわっ。個性的な質問ね。 世界には理由があるそして物事は理由があって初めて存在する僕も例外じゃない存在する以上求められてるんだ何かにねそれが本当に君になのかなってお眼鏡にかなった力はね他に何がいる矛盾するようなこと言うけど。 僕はそういう定めとかが苦手だなだから宇宙を構成する物質がたったの 4% しか解明されてなくても残りの 96% を明らかにすることに興味はない民も名誉も権力もだ意味はない僕にとって一番大事なのはねドラマだよ君は どんな物語を見せてくれるのかな私を想像した神は片手にテキーラを持ってたそんな感じでいいならできないこともないでも欲しいのはもっと単純未来だへえー 面白いねハ ッ, ピーオスハッピー・ケイオスハッピー名前だよ君がボスだそして僕は生贄になる アバロン・クレイファイアフライの巡回終了を確認人を許可します<笑>アスカさん 目を閉じて歩けとは言いませんですがよそ見は見学ツアーでお願いしますははい口うるさいでしょうがこの先は知る者 も, も限られますつまりあなたの望み通り世界で最も入るのが難しい部屋です不自由も覚悟してくださいその先がいえこの部屋であれば。 カフェに行きたいという理由でも外出できますが、ね。 アンティークだろうこの建物は生鮮地のままこんなのがそこら中だ僕には馴染み深い景色です私には触っていいかもわからんよよかった変わっていないアスカあはい 不便などはありませんご友人は多い方ですかここでは一切のプライベート通信が禁止です通信制限かええですから禁止というより不可能です非公開の第十三世代 AES 宇宙最強のセキュリティお友達が音信不通であなたを探し始める前に連絡はお済ませくださいああでも多分それも大丈夫です ずいぶん腰の低い魔王だなああ正直拍子抜けだ何を慌てないで<笑> 何をしている主任 ディキンソンソ長官はもう現場ですだから急いでるまあこの演習にどれほどの意味があるのか分かりませんけどね我々全員より長官一人の方が強いその彼がギアメーカーが敷地内にいるせいでイラついてる遅刻すれば信頼を失うが欠員がいれば命を失うジオですね 月をめでるには早くないか艦内は気が濁ってます長官の起源次第でもっと濁る訓練に参加しろ私を特別警護官に推薦したのはあなたです採用規定にも迷惑をしました昼寝に給料を払うと書いてあったか 実力で勝るお前がなぜこのバッジをつけてないのか真面目に考えたらどうだデザインが悪趣味だからです異論はないが他では言うな大統領自らのデザインだウドウとお揃いのダサいシャツもいいから気を引き締めろ胸のボタンも締めろいい男を誘えなくなります俺が引っかかってるか さてアスカ私はこの目で真実を見た君は善人だ何かの間違いで魔王などと呼ばれているがトラブルを望むような人間じゃないだからこそ要求にも応えたそろそろ聞かせてくれここに来た本当の目的を。 本を守ると言いましたが、一生ここに居座るつもりですか我々もバカではありません。あなたは G4 のタイミングを測ってここに来た。主要4カ国の代表が集う、この場所とこの時に。そこで何をするつもりか。守るというより、人の歴史から消したいのです。そう、例えば。 プロジェクトティルナノーグをご存知ですかまさかそれは都市伝説です何の話だ<笑>このホワイトハウスのどこかに大型戦略兵器が隠されている根も葉もない噂ですさすがエリカ前大統領確かに噂話です ただの噂と違うのは事実の方が大げさということ聖戦が生んだ負の遺産人知れず眠っているものは他にもあります極めて危険なもの僕にはその全てを抹消する義務があるつまり君は G4 でその是非を問いたいのか聖戦は全て僕の責任 人類を絶滅の危機にさらしました善良な彫像は悪しき傍観者と変わりないずっと目を背けてきた僕が本当にこの世から消さなければいけないのはこの始まりの書とソルバットガイ